あの、これ、好みなんですよ、結局。流し入れます。どうも、リュウシのお兄さん、リュウシですということでですね、今回は、思考シーでございます。まあ、僕、その前にちょっと飲んでるんですけども、まあ、まだね、全然、戦えます。あと3年は戦える。バレンタインも近いということで、私、やってしまいます。大人の、ダークラムティラミス。要は、至高のティラミスです。 はい、僕ねイタリアンは結構昔頑張って勉強しててですね一度ねイタリアに行った時あるんですね向こうで有名ホテルの中で伝統的なティラミスを作るっていうですね会に行ったことがあってですね本場のティラミスを習ってきたんですけどもまあも本当にこれ言うとマジで炎上すると思うんですけどもそこで作ったティラミスが全然おいしくなくてえー<笑> バカにしてるわけじゃないですよ僕の感想ですから美味しいと思う方はいらっしゃると思います日本のティラミスの方が全然美味しいなと思ったんですけどもそんな僕がですね作るですね多分ね日本風のティラミスだと思いますこれは向こうはねメレンゲを作ってティラミスに入れ込むんですけどもあっさりしてるんですねで僕はちょっとこってりしたティラミスが好きなのでちょっと重厚感のあるティラミスっていうのを作りたいと思います向こうではラブとかラムシとか入れないんですけども今回はラムシ入れますイタリアンをかなりやってきた僕が本当に美味しいと思った 至高のディナウスやっていたきたいと思いますリュのバズレシピ それですやっていきたいと思います。やっていきたいと思いますじゃないわ。材料説明だったわ一つずつ説明していきたいと思います。まずですね、クリーム、あのティラミスなんで、クリームチーズ。これですね、本来はあのマスカルポーネって言って、チーズとですね生クリームを混合させたマスカルポーネを使うんですけどもえ、僕的にはマスカルポーネを使ったティラミスはあんまり好きじゃないです。クリームチーズの方が濃厚で、チーズっぽさが出るので、僕はクリームチーズを使います。これ、クリームチーズはね、150g。で、あとですね、 チーズだけだとあれなんで生クリームですねできれば乳脂肪分の高いもの一番高いのはね僕の知ってるなら 47% なんですけども 47% がベストです でもなければ味わいはちょっとあっさりしますけども 35% ぐらいの乳脂肪分 35% ものでも作れなくはないですおすすめ 47% あとはお砂糖ですねあとインスタントコーヒー本当は本場ではエスプレッソを丁寧に入れるんですけども、まあ、なかなかそんなことやってる暇ないと思うんでインスタントコーヒーを使いますそしてですねこれを、えっと、卵これ卵なんですけども卵白使いません卵黄だけ入れますであとはクッ なんですけどもえこれも本場だとビスキュイっていうですね、えー、とビスケットとクッキーの合いの子みたいなフィンガービスケットを使うんですけども売ってないの で, で焼くのもめんどくさいの で, で今回はクッキーを使います僕の中で一番おいしく仕上がるのがこの森永のチョイス別に企業案件とかでもないんですけども森永のチョイスが一番うまいこれ10枚ぐらいであとティラミスに欠かせないココアパウダーですねこれバンフォーテンココアであの砂糖とか入ってないやつねスーパーで売ってると思うんでバンフォーテンコココアピュアな これねうまいねこれねこれであの牛乳ちょっと練りながらココアつくとうまいであとは今回は洋酒使います基本的にはあんまりねこのきれいなスラムってそんなに使う人いないかなっていうふうに思うんですけどもブランデーとか使う方もいるんですけど今回は洋酒のラムプホワイトダークラムの香りがすごい好きなのでお酒が苦手な方使わないと思いますでも使った方が高級感が増えます 仕込んでこれやっていきたいと思いますまずですね最初にご用意していただきたいのはこちらもラムですねこちらですね、えー、とすごく香り付けに必要なもんなんでこれはできればね用意していただいた方がいいと思いますで、えー、最初にこれを使っていきます適当なです、ね、器を用意してくださいボウルですねでラムを冷やすためにこのボウルにですね、えー、と氷を詰めますまあ大体大さじ2杯ぐらいですかね さ杯ぐらいのラムを注ぎます、はい、これでラムが冷えて香りが出てきますこのままだとラムちょっと濃いんですよなので、はい、これで薄めてすごくねティラミスに合う濃度にしていきます出来上がったこの調味液をえー、飲めますああうまっなんでラムってこんなうまいだろうねじゃあ作っていきたいと思います はいじゃあですねやっていきたいと思いますまずですねえっとこのクリームチーズですねでクリームチーズもまあできればね常温でね柔らかくしておくといいんですよこれ 150g まで全部入れちゃいますこれねちょっとねこのまま電子レンジかけます20秒から30秒ぐらいちょっと30秒やってみようかでえー、っとおおほらほら いい感じでね、30秒かけたらや柔らかくなりましたねやららくなったらここに卵黄ですねここ卵黄1個白身は入れないんでね皆さんねティラミスの語源って知ってますかティラミスって言うんですけどもで、これね何ていう意味かっていうと私を持ち上げてっていう意味なんですねどういう意味かっていうとチーズとか卵黄とかってイタリアとかってあと精力剤の意味合いが強くてですねなので、えー、とこれを食べると元気になるよとまあ色々 <笑>そういうチャンネルなんじゃないんであんまり言わないですけど要は語源はね下ネタなんですこれねはいこれ親子で見てたら微妙な空気になるからやめようよ俺が飲んでるだけだったらまだいいけどさほな元気が出るとすごくあの体が湧き立つみたいなね言い方の問題じゃね<笑>ちょっと <笑>, 笑っちゃダメ<笑>いやいやだって本当にそうなんだもん別にそういうの言いたくて言ってるわけじゃないの 本当にそう単位はないのであんまり言わん言わんでください本当にに下ネタぶち込み上がってみたいなねやめてくださいねこれねはいえそしてこの余った卵白これねもったいないですよねこれね待ってくださいあ あ, あ, あタンパク質がああ取れましたよ皆さんでそしてラムで流し込むとこの卵白はこれで完璧ですえそしてお砂糖ですね全部入れます これ、ね、グラニュー糖とかでもいいんですけども普通の上白糖で大丈夫ですでこれをですねよーく混ぜていきま す, す,、ね す, ね す, ねすね、あとねここにねあのラム自分にもラムを入れてお菓子もラムを入れるこれで完璧ですねあとこれ好みなんですよ結局ラムはね大さじ1杯ぐらい元レシピだと僕ラム大好きなので、ね、25cc って書いてあるんで大さじ1より多いんですけども最初はこれぐらいで試してみてください もっとね、洋酒が効いた方がいいって方はここに 10cc、ね、プラスで入れてくださいね洋酒って好きな方と嫌いな方が入れると思うんでなので今回少なめにやってます誰でも楽しめるようにですでも少し入れるとね洋酒ってすごくクリームにね力を持たせてくれるんでぜひねこれ入れてほしいですで泡立て器で混ぜていくとこんな感じでチーズクリーム状になるんですねはいここでちょっとね味見うまいね でもこっから生クリームも入るからもうちょっとラム入れてもいいかなもうちょっとラム入れたいああもうちょっとラム入 れ, 入れたいかなということで、えー、僕はラム大好きなのでもうちょっと入れますあの心配な方はさっきの大さじ1ぐらいです大さじ1半ぐらいかな あ, あこれこのにおいこのラムの匂いでラム飲むの 今、ラムの香り強くなっているので、これ完全に大人のティラミスになっています。使うクリームチーズなんですが、今回、フィラデルフィアっていうクリームチーズ使ってるんですけども、これ、ね、クリームチーズの硬さでですね緩くなったり、硬くなったりするので、できればこのフィラデルフィアを使ってください。フィラデルフィアってすっごい硬いんですよ。他のね、4系列のクリームチーズとかとちょっと緩すぎたりするので、できればね硬いクリームチーズで選んでください。混ぜるのはね、こうやってもう完全にクリーム状になったら、でちょっとこう。 その方が立つか立たないくぐらいですねこれぐらいの濃度ですねそして次で生クリーム生クリームはねこれこれですねでこれはもう流していきますちょっとね昔の生クリーム使ったからちょっとね固まってるところもあるんですけど、ね、これ入れてくださいでですねあのこれ多分初登時だと思うんですけどもブラウンのねこういうのも僕一応持ってるんです料理かなんでこのまま泡立て器でやってもいいんですけども泡立て器だとなかなか泡立たないので、えー、これでやります これね、十分に泡立てるどんぐらいかっていうと角が立つぐらいだからまだ全然ですねではいこれぐらいです結構ね固めのクリームにしましたでがっちり固めのクリームにしたらこれね2つのクリームをさっくりヘラで、はい、混ぜ合わせますこれがもうティラミスの根幹となるチーズクリームのですこの泡潰さないようにさっくり混ぜますちょっと味 最高だぜちょっとね甘さ控えめにしてますのでもっと甘さが欲しい方は砂糖もっと追加してください今度はね大人のティラミスなんでこのチーズクリーム最高でこれは冷やしょくちょっと次はコーヒークリームを作っていきますコーヒー 100cc のネットこんな感じでまあまあよく混ぜますこうするとねすっごい濃いコーヒーができます コーヒー嫌いなんですけどねティラミスだと食べれるんですよちょっと砂糖入れますこれは小さじ1半ぐらいですかね 5g ぐらいの砂糖入れますちょっとね甘めの砂糖の方がちょっともう疲れてるからね砂糖が欲しくし。そういう感じで料理はしていくもんですでここにですねまあほはオーブンシートとか引いた方がいいんですけどもまあティラミスってこうやってガチッと作ってスプーンですくって雑に盛って食べるようなかしこまったものではないのでなの で, でここにです、ね、チョイスをチョイスしていきます まあね、チョイスが美味しいねここ、ここにさ、あの、敷き詰まるじゃないここにはさ、1枚入らないじゃないそしたらねこ、こうやって割っちゃうの、これ。どこでこんな感じです。これでね、コーヒーソースをですね、深く入れたコーヒーを、こうやってね、これ、専門で。ね、なければ、もうスプーンとかで、ね、かけてもらって大丈夫です。このチョイスのね、いいバターの香りがね。 コーヒーーヒに浸ったバターをしますそしたら作業のクリーム半量流し入れます、まあ、これぐらいかなそしたらですねまたここの上にチョイスをチョイスしていきます、まあ、砕いてもいいんだけど今回はちょっと砕かないとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとはい10枚ですか10枚入れたらでここでまたコーヒーソースこれを上に染み込ませます あんまりね、いっぱい染み込ませてもあれなんでまあ、ちょっと全部浸るぐらいちょっとこのコーヒーソースちょっと余りますよこれ、ね、そしたら最後にまたクリームをかけていきますじゃあこちらでですねできれば一晩<笑>寝かしてください一晩寝かしたらもうほぼ完成ですじゃあ一晩タイムするはい、はい、じゃあですね、えー、結局ね丸1日 冷やしました、まあ一晩でもいいんですけどもできればね丸1日冷やした方がクリームがね落ち着きますんでイタリアでは絶対に丸1日冷やせっていうぐらい教わりましたなんですけどもまあ、ちょっとすみませんテンションが低くなっちゃってなぜかというと一晩寝たから酒抜けちゃったんでね<笑>まあ1日冷やしたのがねこちらになります、はい、じゃあここにココアパウダーをあ、まあ、ティラミスですからね あとでもうちょっと振りますからねこれねココアパウダーはねあの味の要なのでたっぷり振ってあげてくださいこれがあるからティラミさんねこれねちょっと茶こしがないのであのアク取りでやってますけど皆さんはあの茶こしがあったら茶こしでやってくださいねこれねちょっと見えなくなるぐらいまでかけたいんでちょっとねバッと引きましたそしたらじゃあ取り分けていきます僕のやり方はこうやって取っちゃうで置いちゃう ここょちょっと可愛らしくミントをらしってあげるとこちらで四股のうちラム完成でございますはいじゃあですねいただきたいと思います今日はね始まりのお酒は亮平さんからいただいたすケかぐわしラムティラミストラムターンズこれにもねラム入ってますからねじゃあ これうまい久々に食ったうわラムとめっちゃ う, わ<笑>うまいこれ俺ね甘いものの中でティラミスが一番好きなんですよ僕何回も作って自分の好みの配合にしたんですけどもこれはね至高だわこれあー俺ほんと世界で一番自分のティラミスが好き別にディスってないんですけどイタリアで食べた テティィララミミススより全然僕のティラミスがうまいいと思いますチーズと生クリームの、ね、濃厚さがねやばいですね洋酒も効いてるんでめちゃめちゃね香り高いです一流レストランで出てきても全くおかしくないそれぐらい美味しく仕上がってますビスケットがね森永チョイスを使ってるんですけどもうあれがねやっぱ一番合いますね甘さもいい感じだしほろっとくる食感もすっごく多いしビスケットがね丸い汁置いてるんでチーズとかの水分吸って 非常に美味しいラムが合うのこれびっくりしますよこれ幸せすぎるこれはちょっとねスタッフチャンスをやらざるを得ないですねこれね、うん、まあチョモかなチョモいきましょうかょまあまあフレンチもしてたからデザートも一応食べてたでしょそうですねガルトマンジェでデザートも本礼用のってことか作ってたちょっとあの良平さんのを分けてあげるのであのねこのラム超 う, うまいからどうなそう超自信作よじ ゃ, あじゃあすみませんいただきます うまいでしょ、このラム香りやばくない香りやばいでしょ後味っていうか、この後から来る香りがさすが良平さんだよ、ね、口に入れたらと広がる香りやばいですねいただきますあ、うまっうまいでしょ、これこれはうまいです超うまいのよ、これ 人生で一番うまいです人生 で, 一番うまいです人生一番い俺も<笑>これ一番うまいクリームチーズめちゃめちゃいいです、ね、マスカルポーネを本当は使うんだけど、はいはい、あえてクリームチーズのが俺はうまいと思うのねこっちの方が何ですか、ね、ちょっとした重さっていうんですかねがあって濃厚さがあるそうイタリアのティラミスはもっと甘くて、はい、もっとね軽いのよで僕はちょっと濃厚なティラミスが好きなんでこう質量の多いクリームチーズと生クリームを、えー、混ぜてちょっと重く仕上がるみたいな でそれで、えー、その重さをちょっと洋酒でこう軽くするっていうような、はい、あんまりコーヒーコーヒーしてないでしょしてないです、ねうん、それなんでかっていうとこれがコーヒーあんま好きじゃないから<笑><笑>自分のために作って<笑>これね実はね 35% の生クリームで作ってるんですよ 40% 以上のものがなかったんででもねむしろ 35% が美味しいかもしれないこれね重さもあっても、はい、くどくないんですよ、はい、これさ45だと<笑> 45だ と, も, っ と, っともうちょっと濃厚重重い感じ、ね、重くなるあの、はい、もうちょっと濃厚になるからこれね 好みだねこのレシピを開発したの多分俺10年前ぐらいなんだけど、はい、そっから10年年を取ってるんでこれがいいかもしんない、はい、今まで作ったティラミスなら一番美味しい一番僕もい一番美味しいこれは最高至高思考のティラミスありがとうございますありがとうございます缶無量ですねこんなに成功するとは思ってなかった10年前のレシピだから相当昔に作ったんですけどうますぎるこれうんいや天才 <笑>いや、絶対作ってほしいな、えー、ということ で,、えー、仕んでりますあのバレンタインデーもね近いんでね今回はねこ う, こういうので作りましたけどなんか市販のカップとかに詰めてもあの大丈夫なんでねあのクッキー砕いてねなので皆さんぜひ作ってみてください食べるけど食べるけど正確な味のレポートができるかどうかっていう自信はないからそれは平気、うん、なぜならすげえうめえから<笑>そしたらまあ達也だないやちょっと待ってこれは 超自信作だから、達也じゃなくて。<笑><笑><笑>達也じゃなくて。<笑><笑>ディスってんじゃん。<笑>ディスってんや、<笑>ディスって ん, ん。<笑>